えっと こ, こういうの初めてだから緊張するなそのなんか不思議だよね去年のこの日は君のことなんて知らなかったわけだしでも今年はこうして2人で幸せだなぁとか。 いやちょっと恥ずかしいんだからツッコミ入れてよねケーキ美味しそうだね君ってセンスいいじゃんえっとねこれ私から絶対似合うと思うよそれは買ったやつだけど来年は手編みに挑戦しようかな来年も 一緒にお祝いしたいなうんあもうこんな時間ああのね私今日さ由紀子のところに行くって言ってきたんだあっ紀子のとこなら親は心配しないし まあ、しょっちゅうあったしそのつまりねえっ、ー、とそそういうことな何さっきからニヤニヤして